Hola, señores, aquí estamos en Dragon Ball Z, acá, acá, capítulo 9, y bueno, como sabéis, nos quedamos aquí con Freezer, que hay que hay que pelear con Dolores, el monstruo es raro. El de la j e t e de Freezer, lo llamo Monstruo Raro porque es e r r a d o El Raro de Cosmos. Y por si alguno se cree que el micrófono este en el casco、eh, lo use para grabar, no. El que uso es el micrófono este que veis aquí justamente. Que es un b u l l e t i bastante guapo, c a r o también. No, no vamos a decir que para otro porque no lo es, pero tampoco es una exageración. Mi, mi Yo s i y un h sashiburida, na! a dodo, s h a m a g a tando k u i no a r n mate t i t a n d a f r e s a Say, nacereba, nanto canariso de carana, soy un amigo. そうすりゃナメックスエジンの村を襲っていたキサマラの音声が途中で途絶え <laughs>。やはりキサマラこりゃいいこれで俺が近づいてもこいつが欲しい私になったかああまるぽるこしながったそいつがなければお前もナメックスエジンたちの居場所もわからんぞ バレバスならできる俺がいた地球という星の奴らはスカウターなんぞなくても、あい地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。分かったぞ。俺が。したま、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと。地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。 そんなことよりなんで分かっているぞ貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているスカウターで見たんだろうあんな数値は間違えだスカウターの故障だローダローダローローダローーダーダローダローダーダローダローダローダローダローダローダロ esquila esquila ah vale que s e había quedado ahí ah pues yo no puedo usarla no puedo u s a i ver, n o absolutamente nada vale gloria hostia me ha olvidado recuperar vida b、bueno, u e n la verdad ver. creo que da igual a ver、eh, un cañón galit vale ya doy cañón el ¿Es gesto、eh, eh, no voy a poder No、va a poder. Vale, vamos a hacer activar、vale. Vamos a intentar a s í porque si no、eh, Tenemos el v í d e r de la otra vez Que se nos ha olvidado Ah, no, no, no Lo que hicimos en el capítulo anterior era antes de terminar Así que bueno, por una parte Lo tenemos todo bien Vale Vale, e o r caso Y claro Vale No、pues、creo que l o sea La grande. Yo creo que con la grande nos juega. Bien, bien, bien, bien. Un crítico.、Uh. El resto. Ráfaga. Ahora unos cuantos golpes. Vale, vale, vale. Bastante fácil. e s a c u d i d a Vamos、vale, a v e este. Vale. Recordar este. Vale.、Eh, Tenemos que coger un pobre... Vale,、eh, creo que podemos, ¿no? Este es el que me ha jugado Esquiva Vale, vale, vale Joder Vale,、eh, con un poco de cuidado El cañón, ahora estamos Cuida Cuida, cuida c u i d a o c u d a d o c a d u a d o c i d a c a d u a d i d a d No nos da de casualidad. Vale, pues o s t o Oh, oh, no. No mola más este que el que andan dando. Bueno, quita más, pero al fin y al cabo terminas quitando más con esto. Porque ¿no? o sea, a ver, sacudida. Vale, no, no me da tiempo a hacerle la sacudida, ver. ¿eh? Uh. Le he quitado un robo Vale, pero él todavía ha y d o la ventaja Vale, el cañón No No sé yo, eh, eh Vale v i t a de vida normal、eh, Hay que esquivar al i e n Vale, vale, vale Bien, bien, bien No,、eh, ahora. Cañón. Perfecto, vamos a usar... Vida de vida. Joder, e s t o la grande. Vale. Vale, ahora cañón garlic. Eh, me acerco. Me cago un poco más Me lo he comido, me lo he comido p e r o entero e n t o l i p a v a e ver, ¿qué nos p o d e m o s hacer? u a ráfaga Una ráfaga sí, Cuidado Cuidado, cuidado Cuando hace eso creo que lo que queríamos hacer es hacer el ataque y creo que se lo devolvemos o, o por lo menos lo anulamos. Creo recordar. Que... ¿Vale? Muchos golpes me están dando. ¿eh? No sé yo si nos van a dar una S. Creo que una... No、bueno, sé, se... una S. ¿Qué? A lo、bueno, mejor es que se hacía así y ya está. このまま見逃してくれればある秘密を教えてやるおお前たちサイヤ人の星は何さっさと言えお前たちサイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではないサイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた精士が生まれ増え始めた力を持ち始めれば いつまでも従順に命令をフリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになったそしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人・モロとも消し去ったのだだだがベジータフリーザ様に感謝お前の天才的な腕は使えそうだったのでわざわざお前が星にいない時を狙われたのだ<笑> さすがにショックが大きかったようだ。勘違いするなドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように自分に向かっ。先<笑>生<笑><笑><ら>。<笑><笑><笑><笑> あばれフィードビシフリーザがホールになるだろう。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや、一つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。 俺たちはることい。俺たちは全てをることができない。俺たちは全てを認めることができない。俺たちは全てし認めることができない。俺たちは全てを認ることができない。てを認めることができない。俺たちは全てを認ることがでな全てを認めることができない。俺たちは全てを認めることがい。俺ちは全てることができない。俺たちは全てをるい。ただは全てを認めることができない。俺たちは全て認めることができない。 れて何そのコマトのピッコロみたいな子ははいベンデいいマン何かいろいろあったみたいねそうださっきとさんらかーーらうれしい連絡が入ったのよ何ですか ごくの到着はごい、とちゃ着まであと6か。 Una A y una S, no está mal. En total una A. o Ni tan mal, la verdad. Pero ya os digo yo que vamos a hacer una B, incluso peor. Los e m b r i o n s de f r e e z a r destruyen una aldea mequina. Son Juan y c r e e l a n d o g a n salvar a un chico. Denme. De la garra de los malhechores, bla bla bla. Bueno, a ver, Kaito, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Omae, qué y sokua? そうか、ナメック星じゃななんだよ、何にも知らなかったのかナメック星じゃとんでもないことが起こってんだぞとんでもないこと実はなここに客が来おったんじゃよま、まさかみんな、お前がしたよりも厳しい修行を望んでおるぞおよっ 聞こえるか悟空あの世で死んだ神様に会ってさここのことを教えてもらった4人っていったらイヤムチャと天津飯ひょっとしてピッコロもいるんかフッてめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだあと1人はなんとチャオス神様が特別に体を再生してくださったらしいみんなをすげえよかったな 俺も今、ナメックせに向かってんだけど百倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらったと五日半でうんと強くなれたええことになっちゃうからなそういえばさっきも言っておったなごくプリカがいてるに負にえなかったベジータを上回る奴がいるって言うのかま、まさかそいつは プリザではさあそいつは聞いてねえけどカイオ様は知ってんかご、悟空よもしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞいやお前のためだけに言っておるのではないぞ地球やナメック星その他の星のみんなのために言って そ, そ, そんなにすげえ奴なんかちょっと見てみてな Vale, como siempre, cuando le dicen que hay i e n fuerte, dice: Me apetece enfrentarme con o l Es que Ocupa este se ha flipado. Para ver que lo último que decía, v e s q i t a por tu parte, empieza a buscarla por la Ramón. Ok, ok. Imagino que no. Vale, vale. Cinemática, ok, ok. Viajita, aquí lo tenemos. ンベジータのアニクドラゴンボールソーダッセンマロン・ウェボがノロディスンのキャピトルアセン・ジャポ殺しマいるン・は。 ベジータとあのフリーザってやろうのどっちが永遠のひつのドラゴンボールを私たちが見つけてかく そ, そんなことをしたらあいつらそそんなああなたたちのことこから来たのかなぜドラゴンボールのことを知っているの星のみんなを助けてください俺たちはバレンそそういうことだったんですかやっとあなたたちの謎が解けました 僕についてきてください最長老のところランチャーの黒歩さんだ最長僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに四つ持っていたランボールそれからあなたたち今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょう。あ, あ、多分ベジータってやつに も, もう一つも気が残ってない全滅させられたんだ だとしたらこの星にはもうほとんどナメクせじゅうまのそうかベジータの襲った村のドラとしてその一個を持っているのが最長老さんか は, はい い, いかんベジータが最長老のところに行き着いたらな早く最長老に知らせこれがついていくご飯とブルマさんはここで待っててくれわ、はい、か, かりましたあの部屋る ¿Rilin? Ah, vale, no. Sin amatir hace、eh, bellas. Creo. Vale, vale, vale. La gente ha tirado la bola dragona en la. Coponisis d e t e o keba. d e r e e ni mo cono dragon bolo a mitzke. Frizatach no m o t e e r o dragon bolo. Cono p o d e r es... Zabunda. Mate tanda. Vale, pues creo que nos toca contra z a l b o n Vamos a darle una... una paliza, pero de las grandes. z a l b o n ya verás. Ya verás. Vamos a ir súper... Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar a coger alguna Alguna cosa de estas.、Eh, a ver, ¿cómo era? No, no, no. Sube, sube, sube. Que no me refiero a eso. 今俺バーボンれチャンスラック、え Perfecto. Ahora. No lo había colocado bien, pero bueno.、Eh, yo creo que con Salmon vamos a poner bastante rápido.、Pero、vamos a intentar conseguir un gol. Vale. Y ahora,、eh, Salmon. Vale. Perfecto, y a estamos. He bajado al agua por si había... Algunos puntos de esos o lo que sea. Los tenis, por así decirlo, para de estar bueno. Yo, soy un sashiburidana, un sabón. Dodoria, un reggae, un k a t a z u e un morata, ¿eh? Seguí, un maesano banda. A ver, no lo has matado, Vegeta, se ha ido corriendo. Ah, bueno, no, lo has tenido que matar, de verdad. ¿Qué es eso? Dodoria, un katazuke, un morata. なかなか帰ってこないと思ったがし信じられんな。スカウターがなくなって、ナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな、すでに集めたドラゴンボールは、フリーザのところにそろっているというわけか。ーフリーザなんかにすでに俺も一つ手に入れているんだ。ノコリモかならず。何 vale yo creo que podemos matar con cuidado siempre la grande no lo veo, o sea, la veo usar la mediana、no、va a intentar que la amo de hecho ninguna otra vez le damos ni una p e r f e c t o pero perfecto mejor que posible pues otra ráfaga de estas si me deja vale vale vale vale vale facilísima vale un cañón dime que sí u、uh, y le hemos dado por primera vez lo voy a tener con el cañón vale perfecto、eh, una ráfaga de aquí vale le damos falta. más alto, perfecto. Okay. Vale, vamos a apretar esto. Vale.、El、otro. No.、Uf. Vale. Vale. Vamos a dejarnos de canterías. Y vamos a hacer lo q u e 100%. Funciona. Bueno, ya está el cañón, ahora sí. sí. Y Va, vamos a hacerle una r á f a Y ya está.、Mira. Perfecto, ya está. Una S, perfecto. Este m o ha tardado nada, dos minutillos. この程度で手も足も出んとはな驚いたな確かに素晴らしい進歩だだがそのせいで貴様は長年眠らせていたオスティア私の真の力を目覚めさせてしまった面白い冗談だならばその力見せてみやがれ言われなくても今見せてやる ト e キニパワーオマスコノーアタシノヘン t ンオ。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 Vale, la nave de Freezer. A ver qué se cuenta Freezer. Ah, vale, que nos va a meter ahí. Nos a c e ayuda.、Uh. Ah. Pues creo que no ha sido buena idea, eh. Que hagas eso. Vale, esa, esa nave, ¿cuál es? Ah, vale, es la casa de.、Uy. あっさ、俺よく来たな天で、ね。あの人はない。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも仲良い。バレ。あいせんたら次がでさ。あなたは地球人ですね。まずありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで。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 何地球にもドラゴンボールがナメック星人がいる い, いやいたのかあっ、はいその昔この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとかカタッツの子だ驚いたまさかあの幼子が無事たどり着けていたとは あの子は確かにドラゴンボールを作り出せるリュウゾクの天才だったしかしあの天才が死んだとは殺されましたここに地球のお方ちょっとここに来ていただけるかえっ ¿Eh、過去えっ 過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。あ、ah, あ、vale,、バレえ。パでパかな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいよって元通り一つにさえなれば死なずに。一 <hazos> つに神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。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 きっととんでもない力を眠らせんいると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。どんどんどんどんどんどん待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。んどんどんどんどんどあどんどんどんどんどんえ、んどんどんどん El canal Anciano r u Perfecto. Y nos ha dado como más poder. Vale. Siento que s t o y o e o mucho de cinemática. Pero bueno, está bien. A ver, al final. l e lo e pasa? a q es o s a es o s a q o pasa? a u é a s a s lo q u a s a q es lo que p a e p u es o e pasa? a q o q e p a s es e pasa? a q es o q s es lo que s a q u o que p ほら、ここんとこ、一つ。ベジータが村を襲っているって言ってた。そのでもベジータはそこにはいませんよ。よかった。あいつ、村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕、そのドラゴンボールを取りに行きます。バレイクだけです。ああ、キャーィラはラオアンでスクレヨン、マモス。ティナ・キャサルロよし。 qué pasa、Gracias. vale pero yo creo que no cuánta vida tenemos al máximo Vale pues creo Pues creo que lo vamos a dejar por allí más que nada porque no tengo ahí mucho tiempo para grabar、eh, pero por lo menos tengo Por lo menos es、eh, un capítulo bastante guapo, es cierto que no he estado、eh, casi todo lo de uno sin domática, pero,、bueno, eh, pero bueno, no pasa nada. Y siento que a lo mejor soy un poco el ruido de la play, pero simplemente、eh, porque ya, ya tiene año y aparte se ha dado algún golpe grosso. Pero claro,、no、lo voy a cambiar ahora, que va a salir en nada,、eh, bueno en nada, antes de que termine este año va a salir la 5. Así que por eso no lo voy a cambiar. Y poco más que decir. A ver si hayanos. Espero que te haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. O d i r e c t o Adiós.